お花紙とラッピングモール12折り型紙を使って作る水仙の花ですお花紙は黄色と白を使います黄色は1分の2枚です白いお花紙を半分に折って黄色いお花紙と重ねますこれを6等分の屏風折りにしたいので12折り型紙の半分を使います型紙を使うと 面倒な屏風折りが一発でできます私は作った型紙をお花紙と一緒に保管しています屏風折りにしたお花紙を半分に切りますモールを5センチほどに切っておきますここでは金色のラッピングモールを使っています屏風折りにしておいたお花紙をさらに半分に折り黄色い方から 斜め45度ぐらいにカットします。くるっと回して輪になっている方も少しだけカットします。これを開くと蝶々が羽を広げたような形になっています。ラッピングモールを真ん中の切り込みのところに引っ掛け、ぎゅっと引き絞り、1、2回ねじります。 ぎゅっと左右に引っ張ってから、屏風折を開いて折山をつぶしていきます。一番端のところも裏から見て丁寧に広げましょう。反対側も同じように折山をつぶしていくと、お花のような形になります。黄色いお花紙だけを真ん中にぎゅっと引き出し、一つにまとめて切り揃えます。 形を整えたら水仙の花の出来上がりですたくさん作って葉っぱと一緒に飾りましょう